ちゃんくん血尿です。今今したのがちょっと血尿でした。血尿出ました。ちゃんくん。 ちゃんほいポンちゃんポンちゃ ん, ちゃんこっち向いてくれポンちゃんポンちゃんなかなか顔がよく撮れないポンちゃん、はい、あはいはいはいはい ほ、うんちゃんこのところしばらくいい感じだったと思われていたんですけれどもんん血尿です今今したのがちょっと血尿でした血尿出ました どうしの明日病院にまた電話をしてお薬をもらう算段をしましょうか。でもお薬この間飲んだやつ何が一番効いてると思う最後のやつかな。注射は全然なくなったよね。まあ最初の2日ぐらいが良かったけど。うんうん まずは電話してみましょう